大丈夫かなまだ始まったばっかりか何もしてな い, <笑>怖い え, <笑><笑>え<笑>ちょっと待って<笑>ほんまに怖いどうしよう<笑><笑>、はい、大丈夫ですかはい、まあこの感じはい、何もしませんのね。で、はいまあ、親指、えー、当てますねはいはいはい、はい、まあ力抜いといても怖。はいはい う<笑>すごいにぎやかですね今もうほんまちょっとしかなってないですけどね<笑>はいちょっと待ってくださいえもっとあれなりますポッキーってまあそうですね本来ならあれなんですけどなんかだいぶ緊張してるんじゃないですか<笑>えどうしようできるから腕捕まれたの初めて<笑>